この動画ではマセマティカのノートブックにおけるセルとそのスタイルについて説明します。マセマティカのノートブックではマセマティカへの計算の指示といった入力や式やグラフィックスなどの出力は全てセルという単位で扱われます。またマセマティカでは式の間に普通の文章も入力することができます。 マセマティカのノートブックでは、これらの文章のような情報もセルとして扱われます。各セルには、それらの境界やまとまりを示すブラケットがあります。ブラケットは、マセマティカノートブックの右端に現れます。 先に説明したようにマセマティカのノートブックには計算の入出力やそれ以外の文章をもう一度に扱いますのでノートブック上でこれらの情報を区別して扱う必要があります。そこで各セルには計算の入力や出力計算とは関係ない文章といった属性を表すスタイルという属性があります。 スタイルには計算の入力を表すインプット同じく出力を表すアウトプット文章を表すテキストなどのスタイルがありますレポートを提出する際には説明文を入力した際に説明文が書き込まれたセルのスタイルが適切なものになるようセルのスタイルを変更しますまず、 ノートブック上で適当な文章を入力してみましょう。マセマティカの式はアルファベット半角文字で入力しましたが、式以外の文章は日本語で入力することもできます。ところが、この状態では、今入力した文章は、 マセマティカにとっては入力式と区別がつきませんからマセマティカはこれを計算しようとしますそこで今入力した文章のセルのスタイルを変えてこのセルが計算に関係ないセルであることをマセマティカに教える必要がありますセルのスタイルを変更するにはまずセルのブラケットをクリックし 変更対象となるセルを選択します次に「書式メニュー」から「スタイル」を選択し適切なスタイルを選択しますレポートの説明文の場合は ススタイルとししてテキストを選択します。するとこのように文字の色が変わり計算には影響を与えない文章となりますセルのスタイルの変更は今の手順以外にセルのブラケットをクリックし マウスの右クリックで表示されるコンテキストメニューのスタイルからセルのスタイルを選択することでも実行できます。